こんにちは、田介ですで今日のビデオはアートにコンセプトとか伝えることとかっていうのが必要かということと作品の説明はしなければならないのかということについてお話をしたいと思います、まあ、コンセプトだとか伝えたいこととかそういったことがなければならないかということなんですけど私はコンセプトっていうのは誰もが最初から持っているものだと思います。そしてて伝えることっていうのは、 伝えたいとか思っててなくても見る人に何かが伝わるのでそれも最初から持っているものだと思いますで説明する必要があるかっていうとできるんだったらした方がいいんじゃないかと思いますでもする必要もないと思いますなぜこのお話をしようと思ったかというと私はレックスで物を考えるのが苦手でコンセプトだとか ななんだとかかっててのよく分からなくらあとは説明するっていうのは話が下手だったので作品の説明するっていうのもとても苦手なんだけど学校とかでは説明しなければならないみたいな感じでそうなのかそうなのかってこう葛藤っていうかそういうのがあった時期があったのでこの話をしてみようかなと思いましたまず伝えることっていうことについてお話ししたいと思うんですが何でもいいと思うんですよ。 まあ、物質的なこと形とか質感とか風景画だったらその夕日の美しさ夕日に感動したとかっていうのもそうだし伝えたくなくてもそれが伝えたいってことだと思うんですけどね人物画だったら例えばネイルの美しさを表現して絵を描きたいとか車とかボンネットの艶を表現したいとか心理的なこととか怒りとか悲しみとか不安とか楽しみとか喜びとか。 政治的なこと例えば平和のこととか民族的なこととか、まあ、文化とかアイデンティティとかそんなことでもいいし社会的なことだったり人種差別とか環境問題とか伝えたいことっていうのは伝えようとか思わなくても自分がこういうふうに表現したいっていうのが伝えたいことという意味だと思います私はいろんなテーマを考えてそのコンセプトを持ってなんか説明したりするんですけど 伝わらない人にはどんなに分かりやすく一生懸命説明しても伝わらないんですよねなんかびっくりするほど伝わらないんですよ絵画みたいな美術もそうだし音楽とか文学とか芸術に限らず日常の会話でも伝わらない人には伝わらないじゃないですか伝わる人っていうのは初めから同じ思考とか意見を持っててそれに共感してくれるって感じ だったりとか全然違う趣向だったりしてもすごい理解力のある人だったり理解しようとしてくれるとかそういう感じの人だったら分かってくれる時もありますねでも趣向とかあの意見が全然違う人でそれを堅くなにこれだけが正しいとか思ってる人だとかあとはもうい興味ないしちょっと考える範疇にもないとかって感じだったらほっとすると全然分かってくれない場合もありますね もしくは伝えたいことがあるのに全然違うところに反応して「えそこなの?」って感じの人もいますしそれだけでは終わらず全然重要じゃないところに対してすごい指摘してきたり。 する場合もあって面倒くさいですね。全ての人に愛されて共感していただくっていうことは不可能だと思っているので、もう別にそれはそれでいいって割り切っています。反対に思いがけないことを言って喜んでいただく時もあるので、まあ理解されないということは悪いことばっかりじゃないと思います。伝えようと思わなくても、ものすごい感動することもあって、例えば。 スポーツの試合を見たりそのチームの練習風景とかを見てすごいなんか感動して元気をもらった勇気をもらった自分も頑張ろうみたいな気持ちになったら何か伝わったってことなんですよスポーツやってる人たちは多分自分のことをやってるだけかもしれないしでも何か伝わってそういう風なにはすごい力をもらったとかなればいいと思うんですよ。絵画とか。 音楽とか映画とか何でも同じだと思うんですよね何が言いたいかっていうとこれが伝えたいんだってこうなっちゃうのはもったいないなって思いますあと説明した方がいいとか悪いとかってことなんですけど個人的な意見は説明したければしたらいいししなければしないでいいと思うんですよ説明しなくてもいい作品というのはたくさんあると思うんで説明を無理にする必要はないと思いますでもよくあることなんですけど 別の作家さんの作品見て作家さんから説明をしてもらうとその作品がより面白かかっったた興味深かったり素晴もしくはもう全然なんかいいと思わなかった作品も説明聞いたことによって良さが分かってきて見る観点が変わってなんか素晴らしく見えてきちゃったり最初から素晴らしい作品なんですけどそれに気づかなかったのにそれに気づいたっていうことですね。 なので私も一人でも多くの方に私の作品を楽しんでいただきたいので説明頑張ってするようにしています私自身、うん、昔はコンセプトなんて持ってないんだと思ってたんですね理屈が苦手で感覚的で絵を描く人に多いかもしれないけど私は言葉の代わりになんか絵が出てきちゃうんですよとにかく無意識だったものの存在に気づくために自分と向き合ってみました でそれを何とか言葉にししてみましたそうしてみるとなんか結構自分ででもびっくくりすするほど言葉がたたさんん出てきたんですよ、ね、まあ20年ぐらい前からそういうふうに始めたんですけど理屈で考えるっていうのはもう慣れてなかったんで長年ちょっとスランプとかになっちゃってもう理屈で考えるのをやめたらちょっとスランプが治ったなんて時期もありましたもうすごい遠回りの連続なんですけど今ではそういう。 理屈とかで考えて言葉にすることをやって良かったなと思っています今後の目標は全ての私の作品についてちょっとした説明ができるようになりたいなと思っています話もすごい苦手なんですけどそれなりに頑張ってみようと思っています今日お話ししたかったことの まとめですね3つあるんですけど1つ目がコンセプトなどは説明した方が良い伝わる人には伝わりますということと2つ目はもももし誤解でででで喜んでもらってそそれはそれは、OK、ということですね伝えようとしたことが伝わらなくてもそれも OK それもつきものですということですね。というお話でしたでこのビデオの内容も。 伝わる人には伝わるし伝わらない人には伝わらないと思っています。というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。